Русские фамилии. Фамилия. Имя. он, она, Антонов, Антонова, Борисов, Борисова, Никитин. ニキティナワ・ワシリエフ・ワシリエワ・ミズゥエディフ・ミズゥエディはこれはロシア人の名字です。後ろの部分を見てください。何かわかることがありますか 男性系と女性系の語尾ははっきりしてるねそうですねでも語尾の前にある部分はどちらも同じですよねオフとかイエフのことそうそれですその部分は節美字と呼ばれていますところで語尾というものにはそろそろ慣れてきましたかまあそろいそろいとはね 文法的な活用形の意味しかない語尾とは違って設備字はもっと具体的な意味を持っていますよ例えば例えばここにある名字の設備字オフ・イェフ・ヨフ・ウン・インはすべて「のを意味していますつまりその日本というところのみんなとのよりとみたいなもの その通りですみんなモッドでも意味が一つしかないとしたらどうしていろんな違う形があるのうんいい質問ですねそれは組み合わせにくいシーンと母音があるからなんですどうしてもバリエーションが必要になるんです そんなものが日本語になくてよかったよありますよえそうなのどこにまあ一番分かりやすい例は動詞の変化です例えば例えば「書く」という動詞の命令形は何ですか書いてないよねですねでは「く」がいきなり「い」に変わったのはなぜかわかりますか なぜってそうしなければ、命令形の体にうまくつなげないからなんですよ。何か法則でもあるの例の何変化と後変化の法則ですね。そういうこと。苗字の語源は、主に先祖の名前と家業です。例えば、 Сензо, Петр, Петров, Никита, Никитин, Василий, Васильев, Кагер, Кузнец, Кузнецов. Хлебник Хлебников Рыбак Рыбаков Аданакара у Марета Мёджи-мо аримасу Медведь Медведев, Козел, Козлов, Король, Королев. Он, она. <звук> Оф, Еф, Ёф, Ин, Ин, Ова, Ева, Ёва, Инна. いいな あ, あの有名なチャイコフスキーさんはうん苗字にスキーをつけることは16世紀頃ポーランドから伝わって貴族の間で流行りました Достоевский Чайковский Ключевский Бендер Задунайский Саккёккано Чайковский のソーソ овуа フョードル・チャイカというウクライナ出身のコサック兵でしたが、その息子のピョートル・チャイカは初めて自分の名字にスキーをつけたんです。何のために格好つけですよ。そうするとどっか貴族らしく聞こえますからね。フョードル・チャイカ、ピョトル・チイコフスキー、イリア・ Пётр Чайковский, Пётр Чайковский. Чайка – это доно имя? Камомедес. Пётр Чайковский – это кто? Кто такой Пётр Чайковский? Пётр Чайковский — это русский композитор. Пётр Чайковский — русский композитор.